腹筋を鍛えるエクササイズを紹介していいいきたいと思いますやっぱりね、腹筋をしなくちゃなと思っても、寝っ転がってね、こう、腹筋を、こういうね、腹筋をよくあるの、やるの、なかなかね、できないじゃないですか。でも立ったままだったらいつでもね、できるので、えー、ぜひ、おうちのね、お時間の時にやってみてください。それではですね、壁、どこでもいいです。お部屋の壁のところに立っていただいて、壁を背に、かかと、お尻、 肩甲骨、後頭部がべたっとつくように壁に背を向けます。で、つま先はなるべく開いていきましょう。なるべく開いていきます。片手を腰と壁の間に入れます。でそうすると今、入れた手の甲がうっすら腰に触っていれば大丈夫。でもし全く手の甲に 腰が触りませんっていう方は、ちょっと反り腰気味なのであ反り腰気味なんだなーっていうのだけちょっと思っていてくださいでそしたらですね息を大きく鼻から吸って口から細く長く吐きながら骨盤底筋を膣ですね女性は膣をぐーっと軽く締めてで、ぐーっと 体の中に引きき上げます、ね、息吐き続けますす息吐続けよでそれと同時におへそを背中にぐーっと引き込んでなるべく腰が自分のねこの入れている手の方に近づいていくイメージでおへそどんどん背中に入れていきましょう息全部吐き切ります骨盤底筋閉まってますよで吸ってしっかりとお腹膨らむように呼吸していきましょう鼻から吸って 口から吐いて、まずは、質を締めて、ぐーっと引き上げて、それをキープでおへそ背中にしっかりとぐーっと引き込んで、自分の腰で自分の手の甲を押していくようなイメージ。ただその時に腰丸めないように、こうやってね、腰をこういう風に丸めて、腰で手を押すことがないように、お尻も全然動かない状態でこうやって押していくことが大事ですね。はい、吸って、お腹しっかり膨らませて、 口から吐きながら骨盤底筋軽く締めてぐーっと引き上げてそれキープでおへそ背中にぐーっと引き込んで自分の腰で自分の手の甲を触っていきましょう息全部吐き切ります骨盤底筋締まってますよ10回いきますん吸って吐いて骨盤底筋締めて引き上げてそれキープでおへそ背中にぐーっと引き込んで息全部吐き切りましょう これね、吐き切るのがすすごーく大事ですはい、吸ってリラックス。ごを吐いて骨盤底筋締めてぐーっと上まで引き上げておへその裏ぐらいまで引き上げましょう。それで吐き続けながらおへその中に引き込んで手の甲をぐーっと押していきます。すごい押さなくてもうね、手の甲に触るぐらいでいいですよ。はい、吸ってリラックス。 6吐いて締めて引き上げておへそ背中に引き込んで腰がねほんのちょっとあさっきより手の甲に近づいたなぐらいできれば十分です息全部吐き切って骨盤底筋締めておへそ引き込んでるのが大事吸ってリラックスリラックスで骨盤底筋もリラックスしますね 7吐いて締めて引き上げておへそ背中にぐーっと引き込んで息全部吐き切りましょうおへんがねすごい締まってますねはい吸ってリラックス8吐いて締めて引き上げて口から吐き続けておへそ背中にぐーっと引き込みます 腰は丸めないで、お尻の位置で、ね、全く動かないようにしていきましょう。だからね、ほんのちょっと、腰が、ね、ほんのちょっと壁に近づくぐらいな感覚です。はい吸ってリラックス、吸う、口から吐いて締めて引き込んでおへそ背中にぐーっと背中腰、壁に近づけていきましょう。 息吐き切りますねはい、吸ってリラックスラストいきましょう吐いて締めて引き上げて骨盤底筋でおへそ背中に引き込んで腰を手の甲に近づけながら息を全部吐き切りますで、これ今回吐き切ったらそこでキープしていきましょう呼吸数泊自然に続けていいのでおへそを引き込み続けますね10 9 8 7 6 5 4、3、2、1、0力を抜きましょうはい、これから離れていきますはい、いかがだったでしょうか立ったまま できる骨盤底筋トレーニングをしながらお腹を引き締める腹筋です、えー、リビングと か, どっか壁見つけた時にあちょっと5回とかでもいいのでやっていただいたり電車乗ってる時とかね、えー、と車を運転してる時とかも骨盤底筋引き上げながらおへそを背中にぐーっと引き込むっていうのをやっていただけるといいかと思います1日できる方は10回をできれば3セットしていただけるともうね 1、2週間でかなりこの辺がねキュッとなってくるのとあと骨盤定筋が引き上がる感覚分かってくると思うのでぜひやってみてくださいこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決するヒントだったりおうちで簡単にできるエクササイズそして 100% の女性が経験する更年期というものとその後の人生を輝いて生きるための エクササイズなどご紹介しているので、もしよかったらチャンネル登録してください。また、他にも骨盤底筋トレーニングをしながらできる腹筋運動や、いろんなエクササイズご紹介しているので、リンク貼っておくので、ぜひやってみてください。それでは、ありがとうございました。